君に届けノーザライはい正直、えー、見ましたけどうもみ ん, ん, な、OK OK OK OK はい、んこんにちは。 監督ラボの監督ですえー、2021年年始に撮りましたさて今年はどんなアニメを見させてくれるのでしょうか打診版アニメフィープロこちらはいシャーマンキングこの機会にいいかもしれませんねそ こ, こに出たのがウメニア龍之介というキャラクターこちらのシャーマンキングを見ましたあげていきたいと思いますリュウさんですえー、監督アニメ見たんですけどもアニメでは描かれなかったバージョンのリュウさんだと思われます はい、正直に、えー、見ましたところ、もうめちゃくちゃ良かったです。一部ネタバレがありますので、ネタバレ元気なよって方は、これ以上は見ないでください。えー、原作はですね、漫画作品となっております。作者は、武井博之さん、週刊少年ジャンプで、1998年から2004年まで連載、2021年1月の時点では、シリーズ累計発行部数3500万部突破しております。 シャーマンキング、この真ん中だけを取りまして、マンキンと呼ばれております。ただですね、この作品なんですけども、週刊少年ジャンプ連載末期にはですね、アンケートの結果の順位で、大会近くを低迷を続けた末、なんとですね、打ち切り終了となってしまいました。32巻まで発売されております。はい、そして2018年、20周年プロジェクトとして、襲名者から後段者に移籍します。そこでですね、新章だったり、ガイデンが発表されております。ジャンプコミックで語れなかった 続きのお話書き下ろし約380ページを追加した完全版がですね発売されましてこちらは最後まで完結しておりますでまずです、ね、このシャーマンキングとはなんぞやというわけでですねあらすじなんですが中学1年生小山田マンタはある日の帰宅途中墓場で幽霊と戯れる朝倉陽と出会います彼は500年に一度行われますシャーマンファイトに参加するため上京してきておりましたえその後ですね陽の友達になったマンタは彼を通じて様々なシャー シャーマンたちと出会い、その戦いを目撃していきます。こちらがですね、メインのストーリー。本当に頭です。まあ、そこからですね、全64回にわたって旅が描かれていきます。タイトルにもある、シャーマンとは何か、例の声を聞くことができ、精霊などの力を借りて問題を解決したり、時には神のように病気や怪我を治すこともできます。そして、500年に一度、シャーマンファイトで決めるナンバーワン、シャーマンキング。こちらが、この作品のタイトルの由来となっております。まあ、そういったストーリー なんですけども基本はバトル漫画ですまあ、原作本の漫画をアニメ化しているのですがなぜ で, ですね途中で原作漫画をですね追い抜かしてしまいましたえそのためですね後半からはかなりオリジナルの展開で描かれています監督は現在そのアニメ版しか見てないので原作はね最終的にどういった方向になるのかは全くわからないので今語る内容はアニメ版となっておりますこの後ざっくりとですねメインとなるキャラクターの紹介と声優さんについても紹介していきたいと思います え、まず主人公、朝倉陽。一人称は、オイラ。バトル漫画と言いつつも、自分が楽に生きるために、シャーマンキングになろうとしております。まあ、ゆとり世代、なんとかなるさ。っていうのが、口癖です。決してですね、投げやりな感じではなくて、辛い過去を背負うようだからこそ、語られる、重みがね、ある、なんとかなるさなんですよね。陽のですね、持ち霊は、阿弥陀丸という侍です。阿弥陀丸との出会いのきっかけは、まあ、第1話で描かれるんですが、これが結構泣けるエピソードとなっております。最初 ね壁はあるんですけども、まあ、すぐね、ヨードのっていうね、キャラクターにね、で、そのまあ、侍とね、心を通わせて二人で戦っていく姿は、もうめちゃくちゃ熱いです。あと、このヘッドホンをつけております。これ、なぜかというと、自分の世界に入りたいがために、音楽を聴いているというね、設定ですね。アニメ版、朝倉陽ですね、演者声優さは、佐藤優子さんですえ。シャーワンキングのオーディションを受けた際に、渡された台本に、脅威合体。これ、本編のですね、序盤の方にですね、結構使われてくることなんですが、アミナマルの、ちっちゃい丸く。 が、憑依合体って自分の体にね。取り込む場面があるのですが、多くの声優がですね。いわゆるアニメ慣れしたまあ、熱い演技をする中で、まあ、佐藤さんは悪ければ棒読みに受け取れる感じ。ただこれがですね。企画プロデューサーの目に留まってキャラクターと合っているなというわけで忘れ去られたそうです。主人公にめちゃくちゃ合っておりました。 え、続きまして、京山アンナ。出てきた当初からですね、言い名付けとして出てきます。普通のなんかその作品とかって、その主人公がいて、ヒロインがいて、え、こいつら付き合うの付き合わないのっていうね、そういったドキドキ感があるんですけども、もう最初から熟年夫婦みたいな関係。でも、アンナ自身もその、ようですね、シャーマンキングにする、え、略をしたい実現させるために、もうめちゃくちゃね、トレーニングきついものを、よりバンバンビシュバシとで鍛えろ、鍛えろとです。トレーニングのメニューを考えてね。ただね、アンナも心の中では、誰よりも洋のことを、ね、 てていいるとととうでですすすねねころもです、ね、ちゃんと描かれておりますあとこの京山アンナさんのですね声優さんはですね、まあ、誰もが知っているえ林原めぐみさんエヴァンゲリオンの霊役ですとかメダってコナンのハイバラの灰原ポケットモンスターの武蔵とかですねその他たくさんのですねアニメを吹き替えている方ですクールでミステリアスな雰囲気がめちゃくちゃ合っておりました<音楽> 小山田マンタ。実は裏主人公。いや、本当は多分マンタが主人公だと思います。この物語全体を語るのは、この小山田マンタ目線でシャーマンキングは描かれております。大富豪の長男です。身長は80センチの二身刀です。彼はですね、シャーマン使いではなく普通の人間です。演じるのはですね、犬山犬子さん。ポケットモンスターで言うとニャースといえばわかりますでしょうか。振り切りすぎ。特に後半で、ね、結構ね、遊んでます。 え、続きまして、待ってました。竜さんです。いや、このね、竜さんめちゃくちゃいいよ。ちなみに、こう見えて18歳です。木刀の龍と呼ばれておりまして、自分のですね、ベストプレイスをえ探すために旅をしている高校生なんですけどね、もともとですね、網田丸がいた、高場を拠点として活動していた、まあ、ヤンキー集団の中の、まあ、ボスみたいな、いろいろなことがありまして、最終的にですね、陽のことを、旦那って言ったり、女将って言ったりね、陽の強い精神力を見て、修行しますということで、もう、京山アンナと、 そのの住んでいるとところのジャマンやっっちゃったりとかあいとして覚醒すするとところはね暑かったですあとやっぱりそのトレードマークのリーゼント。通称ですね、ウルトラリーゼントと呼ばれまして、こちらですね、リュウさんの目に直の出来事が起きると、リーゼントがこけます。その第1話でこれくらい長かったんですけども、スパーンって切る。で、そこからまた和数が飛んで、ちょっと真ん中から匂いて出てくるところ。これめちゃくちゃ気持ち悪い。その他にもですね、まぁ、あ、なんか好きな女の子がいたら、ここら辺がハートになったり とかあとちょっ切られてもパッカーンって割れた中でなんかかっこいい感じなんか角みたいなたまだ雨にバシャーって濡ったらなんか結構イケメンになってるしあと口癖はメラだなメラ最高ですって言ったりですとかメラ根性だ持ち例はトカゲローですこれいろいろあってトカゲローを自分の持ち例としてさらにですね、まあ、ヤマタノオロチという取り込んでね、まあ、最終的にそのトカゲローとヤマタノオロチを合体させた持ち例にされたとたねなんか元ヤンキーとは思えないぐらいの昇進ですまあ声優さんって結構洋画の吹き替えで声を担当して 方ですね。 続きまして、タオレン。うと初めて出会うシーンのビジュアルが、ね、最高野郎。敵役。まさかこの後ね、仲間になるとは思いませんでした。声優さんは、パク・ロミさん。鋼の錬金術師の主人公、エドマートの恋ですとか、ナの大崎奈々役の声優さんです。タオレンはですね、中国出身で、中国の歴史の陰で1800年暗躍していた、同化の御曹司です。まあ、あここだけ聞いたらね、プライドが高いっていうのはわかりますよね。最初はですね、朝倉うとタオレンね、もう戦う時に関して、 もう全部お互い 100% 出し合って戦うのですぐ仲良くなったりしたいんですけどもちょっと友情が垣間見られるという場面が多々見受けられました持ち例はバソン、えー、元騎馬隊長をしていた武将の例です徐々にね朝倉いよと仲間になっていくことによってこのバソンのキャラクターもコミカル路線ねもうバソンも喋るキャラクターなんですけどもぼっちま大丈夫ですかぼっちまーぼっちまが笑ってよ いう感じで、ちょっとなんか、ギャガキャラクターになったりとかするんですけども、レンはですね、武術にかけております。レンとバソンのコンビネーション。二人の必殺は、ゴールデン中華タンマイっててないんでね。あとですね、レオンを育てた決着をつけるために、中国に戻ってですね、大会するんですけども、父が強すぎて、倒れんがね、もう牢屋に閉じ込められちゃうんですよ。で、そこで、用途とうウさんと、あとこの後ですね、ホロホロっていうキャラクターが出てくるんですけども、えその三人でですね、レンを助けるためのね、エピソードはね、もうむちゃくちゃ熱かったです。<笑> 続きまして、先ほど出ました、ホロホロですね。え、ホロホロはですね、北海道のアイヌ出身の法律界のシャーマンです。ホロホロ自身もアイヌの人たちの思いを背負ってこのシャーマンファイトに参加しております。こちらもですね、スパルタな妹がいます。持ち霊はですね、月の下に住む大地の精霊、コロポックルのコロロですね。まあ後半ね、コロロがね、巨大化したりとかね、ホロホロのですね、夢はですね、見渡す限りの広大な吹き畑を作りたいっていう目標のために、シャーマンキングバトルに参加しております。 る声優さんはですねルローリ検身の相良佐之助あとはポケットモンスターのたけしの声でおなじみの上田裕二さんとなっております。 え続きまして、ファウスト8世。まあ今まで監督アニメ見て、まあこいつはやべえなっていう、まあ最高キャラクター。まあリ・ゼロのこの人とか、ソードアートオンラインのこの人とか、その中の一人に入るのがこのファウスト8世。なんですが、まさかね、中盤、中割になるとは思いませんでした。アニメが始まるオープニングの時に、いい者たちが、うわーってこういうシーンがあるんですよ。で、そこになぜかファウストもこういって入ってるんですよ。え、ちょっと、なんでそこにいいのって思ってたんですけども、まあそういうことかと。ネクロマンサーなんで、 の骨をですすね集めて戻ってっくんですよでよこのファウストのシャーマンキングになる目的が亡き妻エイだとまた前みたいな生活を取り戻すためにシャーマンキングになると決意して、まあ、目的のためなら手段を選ばないようなでそこで用と小山マのマンタこの2人の絆を知っているからファウスト発世がですねマンタをですねえ縛りつけてネクロマンサなんで、まあ、手なんかうワーンってして脳みそをなんかいじくろうとするんですよ。まあ、そこで あの、お便な、朝倉、洋がですね、ぶち切れる。そんなぶち切れた中で、仲間になるってどんなのって、もうこれはもうぜひアニメを見てほしいです。このね、シャーマンキングっていうのは、悪役でも、ちゃんと目的がしっかりと持ってるんですよね。 この辺はですね、中盤戦から入ってくる仲間となっております。大きなアリニバンの基礎くくりとしましては、シャーマンファイトの本部隊がです、ね、アメリカなんですよ。アメリカに行くところが、ま、大体中盤あたりから行くんですが、まずは、ゼルグ、リゼルグくんなんですが、なんと小6です。もう最後に出てくる、もう最強のチートキャラクター、ハオ、まあ、そいつにね、両親をね、殺されて、生きてるみたいな。で、持ち手はですね、妖精の形をした、モルフィンというキャラクターですね。で、武器は腕になんか、チャラー垂らして、ビャーンっていく、すげえ強いんですよね。ただで最初、 目的が、ハオっていうとを倒す。でも、ハオっていうのがめちゃくちゃ強いっていうのは、リゼ前族の中で分かって、だから強い人が欲しいっていうわけで、リゼルグも、踏ん張り温泉チームの中に入ってきます。ただ、えそこでですね、途中から、ハオを倒すための組織、X ローズというですね、白装束で、みんなの持ち家なのかなんではなく、動天使と呼ばれる、でかいやつをみんな携えてですね、もハオを倒すためにですね、強いんです。だから、リゼルグも、心を寄せられて、この踏ん張れ温泉チームから抜け出して、そのチームに一回、組ん んですけども終盤ねなんかいろいろとまたって戻ってくるところはね泣けましたね。 最後に仲間になるキャラクターは、ホーラーズです。黒人系のアメリカ人ですね。コミカルキャラクターです。監督、こういうキャラクターが大好きで、自称コメディアンで、世界一のお笑い芸人になりたいっていうですね、夢があるんですよね。ギャグ担当なんですけども、まあ、たまにね、寒いギャグ、や、だいたい寒いかな。メンバーたちにね、なんとかなんとかっていうのをやってると、まあ、レンとかホロホロにボコボコにされたりとかね。ただそれもね、ボコボコにされても、常に毎回ね、全力でね、笑わせにかかってくるというですね。自称コメディアンなんですけど、過去はね、やっぱ結構壮絶で、強盗に両 殺されたっていう過去があるのでまあそういったところも踏まえてっ応援したくなるキャラクターなんですよねで持ち霊はジャガーの精霊ミックといいですねまあこれもね後半巨大化するんですけどもめちゃくちゃ強いですね そして、ラストですね。まあ、これは仲間じゃないんですけども、まあ、この物語、シャーマンキングですね。主人公、ヨーのですね、最強のライバル、シャーマンキングダム、まあ、自分主体の世界を作ろうと思って、その夢実現には、殺戮を繰り返すことも厭わはない。帝国無慈死、かつ残忍な男ですね。ちなみに、このハオはですねえ、もともとシャーマンファイト自体が500年に一度やるのですが、500年前、シャーマンファイトに参加した奴が、転生した姿がこのハオなんです。シャーマンキングの世界では、不力というです、ね まあドラゴンボールで言うと、戦闘能力みたいな感じで数値化されてるのですが、めちゃくちゃ訓練して11万ぐらいになったところで、このハオで125万の浮力、もう圧倒的に叶なわないんですよ。そのわけ で, ですね、ハオに慕うシャーマンとかですね、もうたくさんいるんですよ。そいつらともね、戦ったりするのが、踏ん張り温泉チームなんですよね。ちなみにハオの持ち例は、スピリットオブファイアですげえ強いやつ。で、このハオの口癖が、 まあ、それをね、まあ、その声優さんが、えー、メガテコラの高山みなみさんだからもうコナンがちっせーなっていう感じのイメージやばいよね。 というわけでですね。まあ、他にもですね、もっとね、紹介したいキャラクターとかチームとかがいっぱいいるんですけども、その辺で割愛したいと思います。まずこのシャーマンキングですね、面白さの醍醐味としては、どんどんね、戦闘のバトルの仕組みが変わっていくところ、自分の持ち例を、え、表一合体って、剣を振るったら、巨大化して切ったりするんです、オーバーソールというパワーを、この刀に全部受け継がして、切ったり、持ち霊をめちゃくちゃでかく巨大化させて、もうなんか怪獣ロボットバトルみたいな感じになったりとか、レベルがね、どんどんと上がっていく瞬間、え、このあたりが、ね また世界観が広がってめちゃくちゃ面白かったです。はい。あとやっぱりですね、チームワーク。この作品ですごい感じました。ボロボロになりながらね、その朝倉ようみんな信じているので、まあそれまで俺たちが持ちこたえるぞみたいな感じで、んみんなでね、力を合わせてやる役チームワーク、マジで泣きました。えー、64話ですね、えー。とてもおすすめですので、ぜひ見ていただければと思います。 その上でですねアニメ版のシャーマンキングを語らせていただきましたでこの作品なんですけどもなんとですね今年2021年4月からアニメが決定されました しかも、なんとですね、主人公の朝倉祐の佐藤優子さんは続役でないんですけども、メインキャストはですね、ほぼ続役という形で、ね、今現在のアニメーションでまた見れるというわけですね。しかもですね、ジャンプコミックスで完結されたものではなくて、その他講談社に移籍された中で完結まで描いたものを改めて再アニメ化するというわけでですね、これこそが本当のシャーマンキング見られるそうで、もうめちゃくちゃ嬉しいです。はい、というわけでですね、この動画ではですね、自分が好きなものですとか、あとおすすめしたい商品などを徹底的に紹介しております。 えー、もし興味がある方はですねぜひ登録ポチッとして他の動画も見ていただきますとありがたいですそういうわけでですねまた次の動画で会いましょうチャーマンキング